皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月12日、天国フィーバーをやったせいなのか、バージョン 6.3 になるまでの天国は、初回報酬が毎日復活するようです。そんなわけで、この天国を毎日戦っていたのでした。そして、冒険者の広場に、バージョン 6.3 のお知らせ記事が掲載されました。 その中で一番面チョッピコーヤのフジツボの数が減るみたいです。どういうことなのかを確かめに現地にやってきましたが、おそらくこれのことですね。このフジツボの数が減るらしいです。ただ、上に乗っかれるという点ではこういう貝殻も同じなので、なぜフジツボ限定で記載されたのかがよくわかりません。そして、上に乗っかれる地上オブジェクトはレンダーシア大陸にもあったりするので、なぜチョッピコーヤ限定なのかますます謎です。